菱し形和風ペン立ての土台を牛乳パックで作りましょう。注ぎ口の角の部分に切り込みを入れます。折り目から10センチのところに印を入れます。もう1箇所折り目から10センチのところに印を入れ、折りつぶして線と線をつなぎます。 折りつぶしたまま底の部分を持って線のところで切り離します。この先の部分は切り取っておきましょう。横の四角い面に斜めの折り筋をつけていきます。よくわかるようにマジックで書いてみましょう。硬いものでなぞって折り筋をしっかりとつけます。 ここではハサミを使っていますが、ボールペンなどでも構いません。カッターナイフなどは切ってしまう場合があるので、使わない方がいいでしょう。筋をつけたところでしっかりと折り曲げます。折り目のところで曲がりやすいように、何度も折り返しておいてください。4面とも折り筋をつけたら、底になる部分を作ります。両面テープを1箇所だけ貼ります。 両面テープを貼ったところが一番内側にくるように折り曲げます綺麗な正方形になるようにして一番最後のところは角に引っ掛けるようにしてセロテープで留めます底をしっかりと押さえつけて両面テープを貼り付けますこれで蓋のない箱の形が出来上がりました角の部分を押し込むとひし形に変形します 真上から見てみましょう角が内側にへこんで変形する様子がわかりますこの後紙を貼っていくときには内側から手を入れて元の形に戻しておきますベースになる紙は15センチ角の折り紙を2枚使います 全体にしっかり糊をつけたら、パックの端を合わせて巻きつけていきます。口の部分は 1.5 センチ、底の部分は 3.5 センチはみ出すように巻きつけていきます。半分まで巻けたら、もう一枚も同じように巻いていきます。わかりやすいように色を変えていますが、同じ色でも構まいません。 巻き終わりの部分は一度剥がしてから貼り付けるときれいに仕上がりますが同じ色の紙を使う場合はそのまま上から巻きつけても目立ちません口のの部分の折折りり紙を内側に折り返します。角の部分がしわにならないように少し伸ばしながら引っ張り込むような感じで貼り付けていきます。 そこは包装紙で包む感じで貼り付けていきます三角になっている部分に糊をつけしっかりと貼り付けますベースの紙が貼れたら糊が乾かないうちに角の部分を押し込んでひし形にしておきます糊が乾いてからでは形を直すことができないのでこの時にしっかりと全体のバランスを見て 綺麗な形にしておきましょう。飾りにする。千代紙を作りましょう。ペン立ての側面と同じ大きさに切った紙を4枚重ね。中心を結んでひし形を作って。切り取ります。のりつけ紙の上で。端までしっかりのりをつけ。くぼませた。 石形の部分に形をぴったり合わせて貼り付けます4枚ともぴったりと貼り合わせたら形をきれいに整えて完全に乾かします紙の色や模様を工夫してお好みのペン立てをお作りください残った飾り紙を口の部分に巻くとしっかりして飾りにもなります